あの浅野さんとてっぱね喋ること全部喋っちゃったんでもう話すことはないなと思っておりますあとはあの踊りをね、まあ、見てっていうかもう一緒に動いてね楽しんでいただければいいなと思っておりますのでね、えー、じゃあもう挨拶からいきますかねじゃよろしくお願いしますよろしくお願いします今日3人来ましたね嬉しいなと思っております 100人ぐらいになったら何かお祭りやりましょうそんなこと思いますけどねはい、えー、それじゃあ「情熱ソーランバージョンそれで!」 えありがとうございました